あっあはははタピオカ好きな女子大体いいほくろいっぱいある男が好きはいということでね今回めっちゃ白いなめっちゃ肌が綺麗に見える太郎のアップだよアップだよはいということで今回なんですけどあのー 赤すり赤すりっていうものはですね皮膚の表面のゴミカスたちをいっぱいフわって払うことなんですけど払うことっていうかね赤すりで体をこすることで体をきれいにすることができるっていう体の表面の老廃物を取ることができるってものなんですけども、まあ、赤すりで取り除く赤とは何なのかっていうことに関しては 人間の体ってこうターンオーバーで古い角質が剥がれたら新しい角質が出てくるみたいな感じなんですけれどもその古い角質と汗とかの老廃物皮膚分泌物が混ざ り, 合 わ, ったの混ざりあ合わさったのが赤っていうもの で, で赤は水分と混じると粘土のようにありま す, で 乾, 燥すると光乾燥すると干からびた粉のような状態になるそうですでということで今回100円ショップでこの赤すりを買ってきました で、ご使用方法、お湯に浸かるなどをしてあらかじめお肌を柔らかくします。お湯で濡らし強く絞ります。首や足などから心臓に向かって擦ってください。背中は左右上下に引っ張り擦ってくださいということでね。やっぱね、太郎、角栓系で有名なので、赤すりやってもごっそり取れちゃうんじゃね的なことで、赤すりをやっていきたいと思います。太郎をあげあげ。 まあね、赤水ってそもそも何でやるの赤水の効果は何なのっていう人が多いと思うんですけど結構あるらしくてまず1つ目ターンオーバーの促進、えー、とターンオーバーはやっぱりこの古い角質を落として新しい角質に変えるっていうだから肌がどんどん綺麗になるサイクルと一緒ですねそれが、まあ、かさぶたとかもどんどんターンオーバーすることで綺麗な傷跡も見えなくなったりするのでそれと一緒です2つ目美肌になるまあターンオーバーが行われると一緒大体一緒なんですけど 3つ目毛穴の角質や黒ずみを取り除くことができるやっぱり角質とか溜まっちゃってた部分も表面のあれを剥がすことで出てきたり表面の老廃物とか赤が取れることで出てきたりするみたいなことですね4つ目肌トラブルの予防ニキビとかふくで物とかが、あのー、肌トラブルは肌トラブルとかをこの表面の汚い皮脂を先に取っておくことでニキビとかで き, にできない状態にしちゃうっていう先にしちゃおうっていうものですね 赤すりの効果5つ目体臭改善赤すりをすることで皮膚に住み着く菌の繁殖を抑えて体臭を改善することができるそもそも何で臭いが出てくるのっていうことに関しては皮脂や汗などの老廃物が細菌により分解される方分解されるからみたいですで効果6個目ダイエット赤すりとダイエットって効果がないように思われてるんですけども実は赤すりを行うことでダイエット効果も期待できるそうです赤すりを行うことで代謝が促されるので 発汗作用が高まるのでその体の中のむくみの原因になるロンハイ物を体の外に出すことができて体重を落とすことができるそうです、まあ、ロンハイ物が出ることで痩せるみたいなことですね赤すの効果7つ目リラックス赤すりはマッサージと似ていてリラックス効果を得ることができる赤すりを行うことで筋肉をほぐすことができると言いましたが筋肉をほぐし緊張を取ることができるのでリラックスすることができますで9つ目血行促進 赤すででで皮膚をを刺激るるこことと血行促進効果を得ることができます、うんまあ、そもそも 体, 体の中にはあの体重の13分の1の血液が流れてるんですけど血液はその栄養とか酸素を届けるだけじゃなくて老廃物を運ぶ役割もしているので酸素とか運ぶ分に血液が使われるのでそう血行状態が良くなりますまあそれ以外にもあの新陳代謝の活性化やリンパの流れや改善 まあやっぱり老廃物が出ることで体の中の状態が良くなるみたいなことですね。はい。ということで、今お風呂を溜めているので、ょっと10分くらい使って、皮膚がふやけてきたなとかいうタイミングで、赤すりを開始したいと思います。どんくらい取れるのかどうかで、ドンドンドンドンドン。まあ目指せ、1キロ。ということでやっていきたいと思います。それでは。 太郎あげあげはい、ということでセクシー太郎ではということで今からお風呂に入っていきたいと思います<音楽>よいしょちょはこんなでした残念期待したみんな残念だね あれ待って、赤水っっなくしたんだけどまず10分くらいお風呂に浸ってそれからね赤水始めたいと思いますいや気持ち悪い い, い久々の着衣風呂<笑>着衣風呂は久々あっは久々あえず、衣室は着 手足にに全体に、ね、お湯がつように入れますこれ寒いで「涼しい風吹く青空の季の今日は何と過ごしてようか」「風に沈んで今は色焼きのわ 私には関係ないかじゃあ新曲の新曲ちょっと流します 手をり返す日が色褪せない思い出になるから」「はね出した空と溢れる涙またいつか」あっダメダメあっあっあっダメ メガネを取っていいですかいいおい、おい、お<笑>い<笑>はい、ということでざっと20分くらいお風呂に入ってたので早速ね、やっていきたいと思いますおこのスビをまず濡らして濡らしてもむらしいですもぐ濡らしてもむ。これオリーブオッズ聞こえよ それではやっていきましょう見えるかなまず腕からやっていこうかないきますえこれどうやんだ結構絞るようなじゃこの辺がかゆいええ出なくないどうやって出んのだってやばいやばい全然出ない 待ってやばいやばい全然出ないぞあれちょっしって待って待って落ち着け濡らして絞る軽く絞るこするは待って待って待っ て, って待って待って待って待っ て, 待っ て, 待っておかしいただ赤くなっただけあれ赤っていきます はい、といととうことでね、あまりにも赤が出ないので太郎が実況させていただきたいと思いますこれ、ね、もう赤の音しか聞こえんからね、集中しすぎてこの綺麗な腹筋の境目に赤すりを忍ばせて絞ります絞りますさてこのままこすり続けるのですが赤は出ているのでしょうか出ているからこすっているのか出ていなさすぎてこすっているのかどちらなのでしょうかえ一つも出ないえ俺病気かな とりあえず首えやばホントに一個も出ないんだけどこれ企画大丈夫えあれ普通見るよな すぎなんかちょっと拭けばいいのかな拭けばいいのかこのね水だけだったらあれやもんね引き続き考えて、ね、ちょっと拭いてからやんなたぶんまた普通にただ赤くなっただけなんやけどはつらそれじゃあもう一回ちょっとこの辺からやっていきますまあちょっとね拭いたんで取れるかなえ待って出ないんだけどえ なんで嘘やろ待って待って出そうなんだけどな、ね、え下にうわめっちゃ真っ赤めっちゃ真っ赤出ないしちょっと もうえこんな出ないことある あのー、赤0。